大切な日に演技羽生結弦さんが3月11日に宮城県でアイスショー。羽生結弦さんが3月に宮城県で開催されるアイスショーに出演することが発表されました。アイスショーは3月10日から3日間、リフ町の積水ハイムスーパーアリーナで行われます。羽生さんが宮城県でアイスショーに出演するのはプロ転校後初めてとなります。 東日本大震災から12年目を迎える2023年、羽生さんは3月11日に対する特別な思いを口にしました。羽生結弦さん、これまでは3月11日にコメントを出すことしかできなくて、プロになったからからこそ大切な日に演技がやっとできる。ショーのタイトルは、羽生結弦の乗ってステラータ、乗ってステラータはイタリア語で満天の星という意味があり、被災した羽生さんが避難所で見た満天の星に希望を見いだしたことが元になっています。 羽生結弦さん、その時の夜空を思い出してみたり、人と人のつながりを感じてみたり、そういう機会になったらいいなと。KHB 東日本放送。